はいどうも、風神ジャパンゆうです。本日も元気に動画を撮っていきたいと思います。はい、というわけで本日の動画はですね、えー、モーニング娘。1.4 の What Is Run? こちらの初見リアクション動画撮っていきたいと思います。はい、ということでこちらの曲はですね、ちょっと事前情報がないので、早速ですね、ちょっと MV の方ね、あの見ていきたいと思います。というわけで、それじゃあ行ってみよう。レッツゴー 始まりまりしたねどんな感じなんだろうあれライブ え, ち揃ってるえライブ会場すごい ってるよね、結構ノリいいですうわっ えー、かっこいい歌詞だなてかダンスめっちゃすごいかっこいいえー、いいねえてか歌詞かっこよくないですかこれそしてこのダンス女王がってる かわいいちょっと身近な歌詞がいいっすねこれねすごいね<笑>素敵な歌詞だな<笑>歌唱力<笑> えー、かっこいいこの振り付けそして歌詞いいねなんて素敵な歌詞うお、すごいすごいかわいいね歌唱力歌唱面めっちゃ多い、ね その振り付けも、ちょっと難しいと思うんですよ。すごいな。なハートになってる。いいね、これ。かっこいい。かっこいい。<音楽><音楽>はい、というわけで、ご覧いただきました。モーニング娘。ワンホーで、ホットイズダム。 いかがだったでしょうかはい、ということで、いやいやいやいや、かっこいいね、フォーメーションダンス、めちゃめちゃクオリティやばいっすね、なんかこの、わらわらわら、わらわラわ ラ, ラって、つながっていくこのハートの感じとか、めちゃくちゃかっこよくて、で、あの、道重さんとかね、あと、まー、あ、ちゃんもやってましたけど、あの、ネセサリーみたいな、あれ、めっちゃいいっすね。でその後の後 パンまで。これセットでね。ネセサリー。パン最高ですね。この音はめ気持ちいいないや、本当にいいですね。で、素敵な歌詞ですね。これね。あの、たった一人を、あの、納得させられないで世界中幸せにできるのとか、あの、なんかポジティブ連鎖するとか。いや、これはね、めちゃくちゃいい歌詞ですよ。なんでこんな素敵な歌詞書けるのそれで、しかも、 あの、ちょっとまたね、あの、自分の身近なところっていうのがいいですよね。多分ね、あの、女性のね、あの、すごい共感する部分がたくさんあると思うんですけど、男子もね、あの、わかるなっていうところあるんですよね、実は。はい、それでなんか、この社会に生きる人々、 それぞれが持ってる、なんかいろんな部分に、この共鳴する、共感する楽曲になってるっていうところがね、もうほんと素晴らしいですよね。まあ、これがね、ハロプロの楽曲の魅力ということなんでしょうか。最高でしたね、これ。振り付けも良かったです。グッド、バトイズラム、覚えましたよ。これは、すごいはい、ということで、ちょっと今回からですね、新しい試みということで、あの、ダンスバージョンの映像がある場合は、ちょっとこれもね、 この本編の後に見てみましょうということで、えー、今回からですね、やっていきたいと思います。はい、ということで、こちらのね、ワットイズラム。これもですね、えー、ダンスバージョンの映像がありましたので、早速ね、見ていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。レッツゴー o 始まりましたね。いや、これね、本編の あの踊りもね、すごかったの見たんで。これちゃんと全部見れるの嬉しいですね。あ始まりこうなっちゃうんですね。かっこいいな。とてか、結果本当に揃ってるな。マジかっこいいな。 いいね、このフォーメーションダンス正面からね見れるっていうのがいいですねやっぱ綺麗さがすごい分かりますああいいねここめっちゃ合ってるよなでこの足めっちゃね合ってますよねすごいなんかマリオネックみたいなやつ このブーツがさそれぞれの衣装になってるそれぞれのカラーになってるのがねまた合えますねでこのハートの形すごい綺麗だな足元がね結構揃ってるのがねよく見えるんですよねこのいろんな色のねブーツ履いてるとでこの 細かいですけどこのジャンプのねタイミングとかって合わせるの結構大変ですよこれがビタッて合ってるっていうね<音楽>これ一人一人が発をしっかり意識してるっていうのはね分かりますよね出だしってっていうのが傘言うれてる。 かわ い, い, いやここマジで足元見てくださいめっちゃ合ってるよここかわいいねこのマリオネットだってこの足くーってやるのも好きだなここの指紋好きえー、すごいえー、かっこいい これめっちゃ綺麗いだなうーんいい、ね、すーごいやってるこれズッキーレか<笑>これすーごいやってるねすごいな いやこれ難しいんですよ絶対うわーすごいわはいということでご覧いただきましたダンスバージョンのね映像でしたいかがだったでしょうかい や, いやいやいややっぱすごかったですね あの、ほんとね、あの、さっき映像の時も言ったんですけど、足元にね、注目してみると、いや、どんだけ揃ってるかっていうのがね、やっぱわかるんですよね。まあもちろんね、指先とかも、あの、見るんですけど、結構足元を揃えるっていうのはね、あの、一人一人それぞれが、あの、吐をね、意識して動いてないとなかなか合わないもんなんですよね。あの、ちょっとね、あの、歩数、歩幅っていうかね、まあタイミングが違ったりとかっていうズレが、大体出るんですよ、本当にね。だけど、 ボーリンググッズね、そこバシーってあるんですよね。で、あの、小刻みにジャンプする振り多いじゃないですか。あの、足踏みするやつとかねで。こういうのがあると、本当にね、難しいんですよ。難易度がね、上がって、しかもあれだけの人ントじゃないですか。やっぱりあの、バミリというかね、あの、センターポジション、あと右、左とか。 で、分けて、あの、やっぱね、あれだけのフォーメーションダンスをするには、結構場所を意識してると思うんですけど、やっぱ人数が増えれば増えるほど、本当に難しいと思ってて、で、それをね、しかも、あの、完璧なフォーメーションの動きの中で足もね、合わせて、で、移動距離多くなればなるほどですね、この足を合わせるっていうのがまた難しくなるんですよね。そんなところもですね、あの、バシッと合わせるこのスキルの高さ、いや、どれだけ練習してんだろうな。 このなんかファンのね、皆さんを喜ばせるために、あの、裏で努力してる、このね、あの、愛を感じますよね。いや、モーニング娘。のね、パフォーマンス、これはね、ほんと超一流だなって思いました。いや、これすごかったな。いや、これ本当に過去のやつとかも、あの、こういう感じなので、ダンスのね、映像もまたちょっと改めて見ていきたいなと思いますね。なんか正面から、あの、見れる。 っていうこのアングルがなんかライブの時の特等席にいるような感覚ででフォーメーションこのねあの動きを一番綺麗に見れるじゃないですかいやこういう映像ね大事ですよこれはありがたいこれねまたちょっと今後もねあのこういう映像があるものについてはですねあの一緒にねあの見ていきたいと思いますしあの過去にね出した動画の中でねあの解説してないこのダンス動画 の部分についてはですね、改めていつかまたね、あのー、触れられたらなと思っておりますので、えその際にですね、またあの見ていただけたら嬉しく思います。はい、ということでえここまで動画を見てくださった皆さんありがとうございました。この動画がいいねと思った方、ワットイスラブフォーメーションダンス本番や C もとっても素敵じゃないと思った方高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントもですね。 どしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、ということで、それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time! バイバイ